若木役と申します、えー、先ほどねちょっとパラパラと雨も降りましたがまた青空がね戻ってきましたこれでね皆様にもまた元気と感動を届けられるよう一生懸命演舞いたしますのでご声援どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします2023三若き秋乾杯 对不起对不起 あかんわ Thank、you 帰ろうのとおり